説明の質かったですあのぐらいしっかりこう。かピッててやれば面白いっていっうことう